2019年、計画2019年、計画、2019年計画、2019年計画、読書、読書、読書、本を読む、本を読む、本を読む、せめて、 一ヶ月一冊。せめて一ヶ月一冊。せめて一ヶ月一冊。ダイエット。ダイエット。ダイエット。十キログラム痩せよう。十キログラム痩せよう。 水泳を学ぶ、水泳を学ぶ。水泳を学ぶ。読む、読む、読む。せめて、せめて、せめて。ダイエット、た、い、 えっと、ダイエット。学ぶ。まあ、なぷ、学ぶ。